今回はカラーマジック上級編を行いたいと思いますそれではやっていきます このように色が変化しました。うまく反応しなかったものもあるので、今から順を追って説明していきます。 そしてできた水溶液をフェノールフタレインに加えると中酸化ナトリウムが反応して赤色になりますそしてこの水溶液を塩酸に加えると過逆反応が起こるため要素の茶色が出てくるわけですで最後にこちらができた水溶液を澱粉溶液に入れることで要素澱粉反応が来て青色に変化します これで解説を終わります。<笑>